a I'm gonna go. Thank <laughs> you. ゃ あ, 礼ありがとうございいましたお疲れ終わったおわ一一船最高一船最最高高だ素晴らしい。最高 頑張ったねお疲れ様でした